それでは今度はですね、規定の変換行列の導出に進みたいと思います。でまず、今考えているベクトル空間が U と V だったわけですけれども、先にその U における規定の変換というのを考えます。ここでは、U においてですね、最初与えられた U1 から UN という規定からですね、をこれ今度 U1 ダッシュから UN ダッという新しい規定を使って、 こすこでまずそのベクトル空間 U のあるベクトル X っていうのを取っていきます。そうします と,、えっとまず U1 から UN の規定を使って表したときのこの X のですねあの U1 から UN の線形結合っていうのはこんなふうに C1 から CN っていう係数を使って表されているものとしましょう。でこの式を えー、とこの U1 から UN のベクトルとですをこう横に並べてですねそれから C1 から CN っていうのを縦に並べたベクトルを右側からかける形でこの線形結合を表すことができます。ということをちょっとあの見ておいてください。で今度はこの X をですねこの新しい規定 U1 ダッシュから UN ダッシュでも表してみようと。そうするとその時の線形結合の係数は まあ、C1 から Cn というふうに書いてるわけですねでそれもやはりこの規定を横に並べた行列とそれから係数を縦に並べたベクトルの積で表すことができます。そうしますと同じ x ベクトル x をですねこのように2つの異なるやり方で表現できると思いますがこれからやるのはこの表現において この係数を並べたベクトル C1 から Cn っていうのと C1' から Cn' ュというのはどういう関係になるかっていうのをこれから見ていきます。でしょうか、でえー、とまずその規定の変換行列をあのあ、規定の変換行列を出しますので、そのためには 何, や何をやるかというと、その線形写像の表現行列を出したときのように、新しい規定ですね、この U1' から Un' っていうのを、 このの古いいから UN の線形結合で表していますそうしますと例えば、えー、と U1 ダッシュっていうのがこの U1 から UN の線形結合で表すことができましてでまあ係数のこ の, あの P の11とか P の21ってこのインデックスの付け方がちょっとポイントなんですけれどもこういう形で表されるとしましょう。で、えー、実はこれをですねこうあのまとめた形で表すと この下の式の下式ようになります u1' から un' の新しい規定を並べた行列を左辺に作りますとこれが u1 から un という古い規定を並べたこれ行列ですね行列を作ってそれに行列 p を右からかけるということでこの関係式を一つの式で表すことができます。でこの時の p の成分っていうのが実はここに出てくる の p の1、1とか p の1、2とかですね。これがそのこの p という行列の成分になるということに注意してください。で、えっと、まあちょっと こ, この表し方、具体的な表し方が、ちょっとまだよくわからないよっていう人は、規定の変換行列のときにも同じようなことをやりましたので、もう一度復習してみましょう。あとで復習してみてください。で、ううとりあえずこういう関係で表すということにします。で、そうしますと、先ほどのスライドで、 の u のベクトル x をですね一、えー、つはその、u、規定 u1 から un を使って表すと、まあ、こういう形で表すことができましたと。で、えー、ともう一つ新しい規定 u1' から un' を使って表すと、まあ、こういうふうに表すことができました。ということになるんですけれども実は今の規定の変換行列を作った時のことを思い出すとこの u1' か ら,、u、u1 から un' を並べた行列っていうのは さっきの1つ前のスライドにあったようにこの u1 から un を並べて作った行列に右から p をかけたものに等しくなると。だからこの部分ですね、この u1' から un' という部分をこれで置きこの下の吹き出しの部分で置き換えることができるっていうわけですね。でそうすると、ここを置き換えますと、こんなふうになると。で、えー、とその時にまあ右からかかっているベクトルは、 あのこちらは左辺の方は c1 から cn からなるベクトルででこっちは c1' から cn' からなるベクトルなわけですね。で、えっと、左側のこの行列はどちらもこれ u1 から un を並べた行列で等しいということですからでこれが両辺等しいということはあの結局この右側のやつですね、えっと、左辺は c1 から cn っていうベクトルそれからえっと右辺は、えっと 行列 p に c1' から cn' をかけたベクトルこれが等しくなるということを表しています。そうしますとこうして見てみますと実はその新しい規定によるこの表示っていうのはこの c1' から cn' なんですけれどもこれに先ほどの変換行列 p をかけたものが古い規定での線形結合の表示に置き換わると。 ということを表していますですのであのこの辺がちょっと線形写像の場合とその置き換えの仕方が逆なんですけれどもあの線形写像の場合はその写される前のベクトル空間のその係数ですねこのベクトルをあの写された後のベクトル空間 の, あのベクトルに直すというそういう行列の計算だったんですがこの規定の変換においてはあのあ、えっと、新しい規定のあ形写像を変換してま その同じベクトルを表 す, です、ね、新しい規定の線形結合の係数から古い規定の線形結合の係数を導くという形で表すことができます。ということに注意してください。で今度はあの線形写像で移された方ですね V の, あの規定の変換も同じようにやります。えー、と古い規定を V1 から VN と Vm ですね解いてで新しい規定を V1' から Vm' とおくと。で 今度はその V のあるベクトル Y をですねこの V1 から VM の線形結合古い規定これは線形えっ、ー、と古い規定の線形結合でこう表すとで一方で同じベクトルをあの新しい規定の線形結合で表すとでこれ両者あの同じベクトルですからこれを統合で結ぶことができてまずこういう関係をあの見てが成り立つことを確認しておきますでこの時にこの、まあ、古い ベクトルに関するこの係数ですね D1 から Dm っていうベクトルと新しい規定に関する係数 D1 ダッシュから Dm ダッシュの関係を見るということにしましょう。そうしますとこの場合も同じようにですね新しい規定 V1 ダッシュから Vm ダッシュをその古い規定 V1 から VN を Vm を使ったの線形結合で表してで そのの関係からこのような形でこののの規定の変換行列 Q といいいううが導かかれますいいでしょうかでそれをもとに先ほどの y っていうベクトルをもう一度その新しい規定と古い規定の線形結合で表しますとここの部分ですね新しい規定で表したこの新しい規定っていうのがこの古い規定に行列 q を右からかけたもので置き換えることができます。 でこれ両辺等しくてしかも左側からかかっているこの V1 から Vm っていう行列も等しいですから残りのこの係数の分ですねこの D1 から Dn っていうのが実は D1' から Dn' っていうベクトルに左側から Q をかけたものに等しくなるということになります。で えー、と以上でですね、規定の変換に関して、その規定の変換行列とそれからこのですね、線形結合のその係数がどのようにこう映るかっていうのを書きましたので、これ先ほどやりましたこの F の表現行列を用いた表示っていうのがありました。こちらはその古い規定に関するえ えー、F の表現行列ですね、A っていうのはそれから、えー、と B っていうのはこの新しい規定、ダッシュで表せ新しい規定に関するその F の表現行列なんですけれども、まあ、これらにその今導いたその規定の変換の関係式、この下の2つの式はちょうど今のまでの何枚かのスライドで導いたんですが、これを代入していきましょうということを考えます。でえー、とまず持ってきたののはこの古い 規定ですね、古い規定、えー、とベクトル空間 U から V の古い規定を使ったその A の表現行列に関する関係式なんですけれども、えー、ここにその C1 から Cn っていうベ ク, ベクトルこれはあの、えー、とベクトル空間 U の古い規定ですね、えー、に関する係数それから D1 から Dm っていうのはそのベクトル空間 V の古い規定ダッシュが付いてない規定に関する係数なわけです。でこれを 先ほど説明したそれぞれのこの規定の変換を使った関係式で置き換えます例えば C1C から Cn のこのベクトルっていうのは新しい規定に関する係数 C1' から Cn' に P をかけたもので等しいですからを置き換えるとでこちら D1 から Dn も同様ですねこれは新しい規定に関する係数 D1' から Dn' に Q をかけたもので置き換えるとそうすると、こちらの右側のような形の式になります。これは単純に置き換えやってますから、こうなるというのは分かると思いますが、ここまでできたと。で、えー、と右辺はこの C1' から c ュのベクトルに AP っていう行列の席をかけたもので、で左辺はこの D1' から Dm' に Q をかけたものなんですが、ここでもう一回置き換えをやるんですね。 この D1 ダッシュから DM ダッシュっていうのは、えっ、ー、と、実は、あの、この、えっ、ー、と、線形写像 の, の表現行列 B を使うと、えー、と C1 ダッシュから CM ダッシュに B をかけたものというふうに、これを B で移したっていうものになりますから、もう一回置き換えを行います。で、そうしますと、こんなふうにですね、その、な関係式、等式が得られます。で、 こうして見てみますと一番右側のベクトルはどちらもその C1' から Cn' のベクトルになっていてこれは映された空間 V のベクトルを新しい規定ですね V1' から Vn' という新しい規定で表した時の線形結合の係数なんですがこの辺の一番右側のベクトルが両方等しいですからということはこの 左からかかっている行列 QB とそれから AP ってのも等しいというのがここから得られます。でここで初めてその教科書に載っているこの QB イコール AP という等式が得られました。でさらにえっ、ー、と Q はその規定の変換行列ですから正則なのでえっ、ー、と Q の逆行列を両辺に左からかけるとまあ B が QB インバース AP とこういう形で表すことができます。 で最後にこの QB イコール AP っていうのはその実際線形写像の F と対応してどういう意味を持つのかっていうのを表したのがこの図です。で、えー、と QB イコール AP なんですけれども出発点はですねここなんですね。移される前のあもう一回復習すると今考えてるのはベクトル空間 U と V というのがあってで U から V の間に線形で、えー、U にはその2通りの規定があってですね、1つはその U ダッシュのついてない規定、もう1つはダッシュのついた規定。で、V にも2通りの規定があって、えー、と1つはダッシュがついてない規定でもう1つはダッシュがついた規定というわけですね。で、えー、と今回の出発点は、この、えー、とベクトル空間 U のダッシュがついた規定に関する ここですね、係数 C1 ダッシュから Cn ダッシュ、ここが出発点です。で、えー、とまず Q… えーと左辺の QB ですね、左辺の QB って何を意味するかっていうと、えー、とこの U のベクトルで、えー、この新しいダッシュのついた規定で表されたベクトルの表記で、まず F でこのベクトルを移しますと。で、そうしますと、ここに行きますよね。あのこの C1 から Cn というベクトルに左から B をかけるとまあここに来ると。で今度はそれを Q という規定の変換を使ってこのダッシュをついていない規定に関する係数として表すとそういうことを意味しています。ですので QB っていうのは結局ここの左下の成分を B で移してで今度は規定の変換で Q で移したとそういう結果を表します。 で、今度は右辺の AP に関しては、どういうふうになことをやっているかっていうと、やっぱり出発点はここなんですね。C1' から Cn' なんですけど、まずこれを U の規定の変換で、このダッシュの付いの規定に関する表示に移したと。それに行列 P をかけるわけですね。行列 P でまず上の規定に関する表示に直して、それから F で、あの線形作動 F で、あのこちら V に移したと。そうすると、その時の表示っていうのは、 あのダッシュのついてない規定に関するあの線形結合の表示になるということですね。ですのでそのそれぞれのベクトル空間の規定の変換とそれからそれぞれのベクトル空間の規定に関するあの線形作像の表現行列に合わせて、まあ、どういうルートを通るかっていうのでえ2通りのルートであの通るのが実は同じ結果をもたらすということをこの。 がこ の, このです、ね、式から分かるというわけです。というのが一応この、えー、と今回 の, その線形作動における規定の変換とそれから表現行列の関係のまとめとなります。えー、ということで、えー、とまあここから先はですねあの実際にあのちょっと英題を見ながら説明していきたいと思います。